ね猫、うん、シェフの料理日記おのころ森の小さな原っぱにある俺の店周りに家はないけれど森の仲間たちが食べに来るポポさて今日のお客さんは誰かなおや足原から誰か来たようですよいらっしゃい鶴さんたちこんにちは1月だから七草がゆが食べたいんですねよ。 作れるいやちにすもちろん作れるよ美味しいやつをね楽しみですかに鶴さんたちの注文七草がゆ一年の初めに野菜に感謝を込めて七草がゆは江戸時代に広まった風習だ豊かな年と家族の健康を願って1月7日の人実の節句に食べるよこんなふうにカゴで売られてる寄せ植えは小さくて便利だね 七草の種類は地の野菜をメインにするので土地土地によって異なるだからここで紹介する種類にこだわらず好きな野菜を入れて作ろうね一般的な七草を紹介しようまずはセリ、鉄分が多くて造血作用に効くとされるよ次にはナズナ、解熱利尿作用があり新陳代謝を助けると期待されているペンペングサとも呼ばれるね五行一般的には母子草と呼ばれる草町でよく見かけるのはウラジロチチコ草という別物だ 母と父の違いは大きいよ。次にハコベラハコベのことだねタンパク質やミネラルが豊富で民間薬としても重宝されているとても一般的な野草だけども種類は意外といろいろあるんだよホトケノザこれは一般にオニタビラコと呼ばれる野草だ春にピンクの花を咲かせるホトケノザとは別の植物だよタビラコっていうのは名前の通り田んぼに平たく生えてるからなんだねそしてスズナこれは株だねスズシロも大根のことだ この2つはもともと薬草として中国から日本に入ってきたそうだ株も大根も消化促進のジアスターゼを含むよ材料に入ろう今回は2人前だご飯ん1合水 600cc 海塩少々これはねミネラルが豊富なお塩がおすすめなんだ七草約 70g1 種類 10g が目安だけど多くても少なくても構わないよそしてうずらの卵2個今回の調理には土鍋を使うよ それからのの儀式として重要なのが方位だ。2020年の方位はカノエネなので西南西ついでに言うと今年の草は五行と仏の座だよ作り方を説明しようまずはお米をといでお水に30分ほど浸しておこう七草は水でよく洗って鈴菜と鈴代は葉と根に分ける根は薄切りにするよ土鍋に鈴菜と鈴代の根を入れて火にかける沸騰したら弱火にして40分煮る その間にみじん切りにする七草の葉をまな板に乗せ、今年の恵方に向かっておまじないだ。はい、鶴さんたち、トントントンと七回ずつおまじないを言いながら切ってね。はい、これがやりたかったんですわ。七草な砂、七日の晩に、東土の鳥が山。 オッケー、ありがとうみじん切りはこんな感じおまじないをして切った七草を鍋に加え軽く混ぜて一緒に煮込み よ, よ煮上がったら火を止めて海塩で味を整えたら出来上がったわあ、嬉しい食べる前に真ん中にうずらの卵を割り入れようお金や金欲に負けないおまじないだよいただきますわ召し上がれや 今日の猫シェフどうだった気に入ったらチャンネル登録ポチッとよろしくね